皆さん、こんにちは。この動画では、STM32 製品の製品ラインナップをご紹介いたします。こちらが STM32 マイコンの製品ラインナップです。STM32 は ARM c o r ッ t e x m をベースとしている 32bit 汎用マイコンです。ハイパフォーマンスプラットフォームは、クラス最高のシステム性能や、高収積、大容量の内蔵メモリー、先進的なペリフェラルにも対応しています。 メインストリームプラットフォームは、モーター制御から複雑なデジタル電力変換の設計、リアルタイム制御アプリケーションなど、幅広くサポートをしています。超低消費電力プラットフォームは、ST 独自の超低リーク電流技術と最適化された電力効率からなり、性能、電力、セキュリティ、及びコスト効率をバランスよく提供いたします。 STM32 ワイヤレスプラットフォームはマイコンと無線トランシーバーをワンチップに集積したシステムオンチップです。サブギガヘルツおよび 2.4 ギガヘルツそれぞれの周波数帯に対応する2製品をご提供しています。また STM32 マイクロプロセッサーとしてデュアルアームコアテックス A7 とコアテックス M4 を搭載した STM32MP1 もご提供しております。 すべての STM32 製品は最低10年の長期供給保証がされていますのでご安心してご利用いただけます。次に STM32 の開発エコシステムのご紹介です。STM32Cube ソフトウェアパッケージはペリフェラルドライバーやミドルウェア、アプリケーションサンプル PSP が含まれており、製品の機能やペリフェラルの活用に貢献します。STM32 マイコンでは 各種エバリエーションボード、ディスカバリーボード、ニュークリオボードを提供しており、弊社代理店やチップワンストップよりご購入可能です。開発環境としては、無償で提供している STM32CubeMX、Cube IDE、CubeProgrammer のかに、パートナー性統合開発環境をご利用いただくことも可能です。STM32CubeMX は、 初期化コード自動生成ツールです。周辺機能のピンアサイン、クロックの設定やレジスターの設定を視覚的に進めることができます。これらの設定をもとに C 言語による初期化コードを生成したり、消費電力の見積もりをすることも可能です。本日ご紹介した STM32 マイコン、マイクロプロセッサーの詳細や各種ソフトウェア、ツール、その他の情報については、 STM32 マイコン専用ウェブサイトから入手可能です。会員登録していただくことで、コンテンツ類の自動更新通知や、日本語トレーニング資料のダウンロード、セミナーへの参加申し込みが可能ですので、ぜひ一度ご覧ください。以上で STM32 製品ラインナップのご紹介を終わります。ありがとうございました。